皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月24日、チームレベルが71になりました。71になったので、新しい色のスカイブルーが使えるようになりました。早速見てみましょう。これがスカイブルーです。メインカラーとサブカラーを、両方ともスカイブルーにしてみました。とても素敵な色です。とりあえず、サブカラーをミッドナイトにしておきました。 これが新しいチームユニフォームの色です。チームドルボードの色もスカイブルーに変えられますが、こちらはそのままにしておきました。こんな感じになりました。これからの季節にぴったりの色になったんじゃないでしょうか。次のレベル72では白花だ色が使えるようになります。張り切っていきましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。